や っ, やっぱり一番に飛ぶんだねパンちゃんね。 おりすぎるんかい。 そそしして、っちちかかいい、い、ま、いい、こははね、でくん、ょ、はいはい、うんちょっと位置が悪かった。 もう治ったからねじゃ、ね<笑><笑>えー、ありがとうございます。 えー、ジャンくんポンちゃんが気に入る感じのこの傾斜<笑>このなみなそうだねこういうところによく集まります。あれつめとぎいただきまし た, た, ましたありがとうございます。ジャンくんのあリこの十一種年か な, かなあそういうことでしょうか、うん、どうもありがとうございます。えー、ます<笑>ジャンくんも喜んでどれ<笑>あなたはゃん、ね、ジャン君ではなくんでうくポンちゃんでした。 はいジャン君ありがとう。二人とも好きだよね。じゃあ開けてみようか。ポンちゃんチェック入るかな。ポンちゃんでもちょっと眠そうなんだよねポンちゃんね。眠むななポンちゃんこちら。ポンちゃんをムポンちゃんポンちゃんほら好きなの届いたよ。ジャンん、ポンちゃん。 なんか僕僕楽器のあれが。 本記号とか書いてあるよ鍵盤にもな、ねうん、にってるね鍵盤に鍵盤、骨研多いあ、本当<笑>あ、ポンちゃんかな骨研が多いってこと<笑>あいいね、ぽんちゃん大好きだもんね、この形うん、いいねはい、満足しました一番はい、どうもありがとうぽ<笑> ん, んちゃんぽんちゃん ぽぽぽぽんんんんんんんんんんちちちちちちゃゃゃゃゃゃおおいいいいででで呼ばれててるるよと寒のめめっっ急急急ににピュポンちゃん。 もう寝るよ。